というわけでですす、ね。ね、えー、その後の後経過をお話しします、えー、ジャン君の命の恩人の、えー、方はですね、えー、まあ健康がかなり悪い状態だという話なんですけれども、えー、13頭いるその、まあ、飼い猫ですよね、えー、家族ですよねとお別れする。 にあたってのまだ決心が揺らいでいでるということで具体的にはまだえ進めていませんがえっともしもそういうことになったらということでいろんなことをこう勉強したり研究したりしているんですがまず一つえここで問題になるのは13頭いるうちの数頭はえまあ高齢猫になりますかね10歳以上になる。 ですけれども、僕たちがえー。まあ、お手伝いをしていたえー、譲渡会ではなかなかやっぱり難しいですね。あのー、そもそも保護猫としてこ う, う例えばどこかで預かっていただきたいとかっていうのも難しい。譲渡会に出せないということですよね。というものがあって。 えー、それをじゃあどういうふうに考えるのかっていうのが、まあ、今回はちょっと問題提起だけなんですが、えー、逆に<笑>上会ではではは、ね、60歳以上の方には上しない、えー、団体多い多すこの60歳以上の方に対して北海道のある、えー、保護猫団体の方が、えー、永年預かりということで。 永年預かりは人間の側の方の永年だと思うんですけど生きている限り預かっているっていう状態を、えー、募集して高齢者のために、えー、まあ高齢の猫を、えー、預けてですねまあそのまま見とることもあるということです人。人間の方の60歳以上っていうとまだまだ元気なもんですからね。でそういうい部分も 含めていろんな団体を今ちょっと調べています。あとは相談できる場所ですかねを調べています。え僕の中ではそれをするのが今精一杯ですね。あのプライバシーに関わるような個人名とかあのその個体猫さんの名前とか年齢とかはいずれえ決心がついたらということで今待ちの状態にしています。よろしくお願いします。 ジャン君今日は割とここで寝ているのでトイレに行く機会は少なくなっています。これ気が付いて行き始めるとまたただっと何回か行くかもしれないんですがまあ大きな意味で薬をもらうようになってから1ヶ月半ぐらいになるかなの当初と比べると改善してんのかな。 えー、総数を数えてなかったのがねあれだけどものすごい数いっていたのが、はい、注射によりちょびっと減ったかなっていうところですねそれから、えー、それで2週間経って、えー、まだ改善しないまだ血尿は出ていたので、えー、薬飲み薬に変わってそこから3週間だったかな。そして それでもまだちょっとっていうことで薬を変えてもうこれで打ち止めというかもう全ての薬使い切りましたという形で、えー、抗生物質が入ってるやつを2週間ぐらい飲ませています。 トイレに行ってシャカシャカシャカシャカやるのが気になるので音とね、えー、その行為で気になるのでなんか治ってないような気がするなっていうふうに思うんですが大きく見ると半分以下になってるかなかなでも先生に言われると、うん、本当はあのなんだろうちょっとずつ治るっていうよりは。うん ああ急にね。そうすぐに治るときは結構す、ね。そういう感じではないかな。まあで も, でも今日、ね、今日治ったんであれば今日はそう言えば言ってないね。うん、<笑>まあ寝てるんだけどね。うん、朝一回か二回行ったけど。はい。それからは行ってません。まあとにかく寝ててもらうのが一番いいなと思うんですけれど。うんえー 健康状態が悪いっていうふうには見えないんですよ。ただトイレに行くだけでね。ということで。びっくりした。ごめん、ごめん。じゃ、寝てる。さあ。今日はですね。まあ、営業っていうことではなく、営業の。入り口をやりに。 ちょっと外たぶん30分から1時間はかかんないかな帰ってこれると思うんですけどもえー、っと常に同じものを出しておけないのかな<笑>はいはいはいはいはいはいいいねを押してそれで<笑> 自分で自分でいいねあれ再生リストあれ再生リストでいいんだっけうんとあこれには入ってあれどこで選んだんだっけ動画の中の うん。動画の中の再生リストおいショートホームホームかあホームの再生リストこの辺か 毛穴ケアに迫ります。毛穴汚れが気になったら強めに洗顔してます。でもなあ。つっぱるのかなあ。その分。ちょっと行ってくる。